皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月27日、超便利ツールの福引き所が更新されまして、1等の商品アイテムに、大地の箱舟プリズムが追加になりました。初日ということで、旅人バザーでは、400万ゴールドからスタートしています。ゴールドならあるので買えない値段ではないのですが、この値段で買うのは精神的にアレだったりしますね。 というわけで、1等から2等の商品になった、ライトバリアとスノーシールドを買いました。チャガナのお取り寄せ商品リストに登録されるわけではないので、無駄遣いはできないのですが、何かドレスアップを考えます。キュメイカプセルの値段が少しは下がるかと思ったのですが、返納はなさそうでした。コロシアムの錬金石を回収するのを忘れていたので、サクッと回収しておきました。 一試合勝つだけで25個もらえるのは本当に美味しいです。というわけで45個溜まったのでこれでまた1箇所強化することができます。あと3箇所ですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。